ははい、皆さんこんこにちは本日は7月7日の日曜日七夕ショー当日の福島競馬場に来ています天気はですねちょっと雨が降っていて小雨がずっと降り続いていて今後もどうなるかわからない様子となっています今日はですね私神のインクが果たして本当に逆髪なのかどうかこれを検証していきたいと思いますまずはルールを説明しますね 一番人気が勝つと予想したレースでは一番人気の単勝を1000円購入します一番人気が負けると予想したレースでは一番人気以外の3頭を選んで単勝をそれぞれ500円ずつ購入します12レースが終わった時点で収支がプラスかどうかで判定したいと思いますと単勝一生懸命マークするインクちゃん4 1 4 1 4 1 4 1 4 カードをいでは1レース目11番もっちり4番ダンシングダンいきなりかまゆっちゃんンンだ大丈夫か1番ミスファビュラスを買いましたスタートしました。バランス まさか一発目から当たるとはやった、うん、ー4番「シゲルタイタン」を買いましたあの本当は一番人気あの1000円で買わなきゃいけなかったんですけど1回目500円で買ってしまったので2枚の単勝馬券になります はい前回の動画でですねシゲル応援したのでやっぱりここはシゲルを応援しましょうということでシゲルタイタンにしました頑張れシゲルタイタンまさかの出遅 れ, れ, れ一気にテンション下がったなシゲルは次に期待ですね。 タタイタン、残念油断してたらレースが始まってた。 一番人気に勝たれちゃいましたねあ残念一番人気が一着を取りました、うんえー、第4レース目こちら10番セイドア・モール8番マリア・ルージュ6番イヤースミンではい3勝買いました いやーちょっとそろそろまた再び当たってほしいところですねぜひともお願いします。っっっっったたたたた ー, やった ー, やったーイエーイエーイだイエーイだやったーイエーイイよ <笑>安心して<笑>お昼ご飯食べれます<笑>。続く5レース2番、6番、9番を購入。惜しくも外れた様子。では福島6レース目8番ブロッケンリング11番アルマカーテナ4番ホープホワイトにしました。おおちょっと待って なんとかか勝ち切りましたたたねやったー<笑>よかっよでは、えっと、福島7レース目こちらの1番「ラブ・ミ・ーフォーエーバー」8番「ワンダー・コノ・シュア」12番「ムキムキムッキー」を買いましたはい、ズバリですね1番を買った理由は名前です。 このね、名前のように、あ の, のインクもずっとずっと皆さんに愛していただいてほしいなという意味で、ラブインフォーエバーですあと12番、ムキムキムッキーは、えっと、皆さんのね、たくましい競走馬のように、神のインクもちょっと筋トレをしていこうかなと思っているので、12番、ムキムキムッキーです。 ちょっとコショコショボイスでお送りします。今私は馬場限定スペースに入ってきました。うん、こちらの限定スイーツです。どうも。パンが可愛いです、ね。右がいちごミルクベースで、左がココアのチョコベースと書いてありました。両方買ってしまいました。遠隔カメラ。そしてドリンクもなんと一杯無料で、私は抹茶ラテにしました。 福島8レース目、今回は8番、パッシングスルーのみです、フローラステークスの時にも予想に入れていた馬ですね、一番人気だったので、こちらのパッシングスルーのみの単勝の馬券になりました。パッシングスルー圧勝でしたね ありも大興奮。やったー、よかったー。はい、えっ、ー、とでは九レース目、四番リトンミカンメンテ、六番ナルハヤ。十二番レッドベル DS にしました。えっ、ー、とこれが当たれば、四連勝目になるので、当たってほしいと思います。インクちゃん、一番人気のシングボーイを蹴って四連勝を狙います。 見事に4連勝織姫賞当たったの嬉しい<笑>同じ性別のレーサー当たるの嬉しいですね、えー、では福島10レース目天の川賞2番鈴鹿フロンティア3番ブリッツシュラーク10番ルーラリュールにしましたあの無事当たれば5連勝目なんですけれどもいや来ますかね 連勝が止まってしまいましたね。残念です。全然です。オールドベイリーくん荒ぶってますね。ではついに福島十一レースメインレースこちらの金馬賞のに。 やはイチ押しとしてあの注目している馬として挙げていた3番ロシュホールの単勝にしました一番人気だったのでこれのみですねチロチロチロリンなんテンポイントの方の馬券も買ってみましたイエイ ボールは中段からですね。インクちゃんロシュボール飛ばしちゃいました。全然ダメでしたね。はい、では福島最後の十二レース目、えー、一番人気単勝で八番メジャーレートにしましたが。 七夕賞は外れてしまったので当てたい頼むーって感じです最終レースも一番人気で勝負ですねいよいよ最後の勝負です<笑>メジャーレート君伸びきれず。 残念なー最後は残念でしたーではえっとこちらのおみくじ馬券の開封をしていきたいと思いますいきますだだからその効果音はなん単勝10番ベルキャニオン外れですねはい はい、めげずに次いきます。おみくじですからね、これは。はい、次こちらが三連複の方になりますーー。だからその効果音はなんだ。はい、グッドラック。ちょっと数字がいっぱいあって、当たってるか当たってないかがわかりません。ポンコツか。どうでしょうか。お、当たって、当たってなさそうです。はい。 残念でしたねみくですからねではこれから払い戻しを行いたいと思いますさてさていくらになるでしょうかレスゴお楽しみの瞬間ですね えー、というわけで今日の福島レース12レース中6勝2分の1で、あのー、当たることができましたわーい2分の1は悪くないんじゃないですかねどうでしょうかそれでですねえっと支払いした金額が1万 6,000 円払ってえっと本日当たって 戻ってきた2万250円です。はいというわけでですねあの今回のレースの試みが私神のインクが逆髪かどうかというのだったんですけれどもどうでしょうかはいちょっとねあの皆さんそれは皆さんで心の内に聞いてみてください。 何言ってんだ、はい、こいつというわけで今回のえっとインクチャンネルこれにて終了です皆さんも当たり馬券出ましたでしょうかありがとうございますバイバーイ